よしお前ら落ち着いていけよビクトリアのバグパイプ波状棒と共にマイルはい生命を救済し得るの美しに命令があればお忘れしません思考を明晰にするは戦術 リーチャーお諦めしません懐中だ、ね、すぐに終わるアートアーツだ敵を指認した時間には限りがあるんだ 待たづけるぞ治療の準備だこの程度で止まると思うなこの程度で止まると思うな この程度で止まると思うなすぐに終わる<音声>この程度で止まると思うな<音声><音声><音声> 私 の, 顔料に入れたいのはいたかしら光は力を蓄えています。 ゲームにするはきこちらチェン火力で一気に制圧するこの程度で止まるではない私に生かせた私の力も弱くはない重度は強い 誰かよく兵をさらんや邪悪を解明しうるニューモンサー警戒態勢を維持しますが見えないだすぐに終わるこちらチェーンいつでも指示をくれ の治療範囲に入るかしこまりました私に行かせてもらおうはいはい何やってんだどうすりゃいいんだ<笑>待機中私大名よ戻らせ回ってみる 守りに行きます何やってんだこの戦場を描くには発ツが似合うのね何やってんだ 死の矛を持って死の盾を通さばいかんそしたら全部ドカンだ海面で少し想像しアーツの治療範囲に入れいい位置だいい加減にしあなたたちに対してだ多少の情はあるのにほとんどの時は、ね、ここを守るのかうんやすぎる。 敵をを認した、そいつらを逃が《大収穫だな!》